ペンネーム、マイペースさんです。あららら。恋はボーリング。まっすぐな気持ちより、カーブのかかったおい、ちょっと止めろ<笑><笑>おい、待、ま、って笑ってるじゃないコアラさん笑っちゃってるじゃない<笑><笑><笑><笑>、まあ、なんで、真面目なわけないんだもん<笑>。ちょっと気を取り直してさ。気を取り直してじゃはい。はい、<笑>ペンネーム、ペンネーム。<笑>ペンネーム<笑>。 <笑>余計なチャチャ挟むと、コアラさんがどんどん読めなくなるのよ。ご、う、めんなさい。ンネーム、マイペースさんです。そうです。恋はボーリング。そうです、声はボーリングです。ま<笑>っすぐ泣きま、まっすぐ泣けちゃいけませんよ。<笑><笑>何を聞かされてるのマジでね。コアラさん。コアラさんのガッツに。 ま、はい、っすぐな気持ちよりカーブのかかった変化球の方が相手の気持ちにストライクしやすい。そうなんだ。<笑>ここの手とここと耳がなんかジンジンする。<笑>なんだろう血管が膨張して破裂するのかな。ずっとファッファッファファファファファファファマイペーシさん<笑>ごめん。藤原のステッカーあげる。よ<笑>かった ね, ね。住所書いてない。あら。あいらないんだよじゃん。<笑> <笑>じゃあなしです。はい。<笑>みんなスライペースの夏がひどい、ね。ああ疲れた<笑>、ね、ごめんねみんな。本二人もごめんね。<笑>いいですよ。